ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。N ゲージをやりたくなって、トミックスのレールと、フレキシブルレールをぐるっとループさせてみました。リニア出発。ああ脱線して、転覆した。動力車だけで、走らせてみよう。 うまく走るぞあ、やっぱりここで脱線かフレキシブルレールの継ぎ目はどうやって処理するの左側のレールがわずかに下にトミックスレールとの継ぎ目も気になる 波47の高周送でもう一度走らせてみるぞうまく通過してる高架橋を早く作らないとだなー次は貨物を引いて走らせてみよう いい感じで走ってる次は、セーブ5000系レッドアロー、公衆輸送だこれは、脱線したあやっぱりこの次目かご視聴ありがとうございました